のご紹介は今こちらにあるカニ料理専門店2つあるんですけどもそちらのご紹介をしたいと思いますこちらにあるオレンジ色と白のやつはッでこっちがなんか元祖らしくてでもう1個なんですけどもう1個はこっちに黄色いのありますよね394っていうお店があります どううかちょっとわかんないですよ、ね、でまあ2つあるんで両方行きたいと思ってますので食べ比べしてみて今回はカニの唐揚げとカニチャーハンのこの2種類ですねをこっちとこっちの2箇所でちょっと食べて味比べしてみたいなと思ってますでそれを皆様にレビューっていう形ですねしたいと思いますでは行ってみます ではメニューのご紹介になりますメニューなんですけども、ね、春巻き、揚カンの春雨、あとカニチャーハンです、ね、あとですね、このスープ関連でこんなカニミードルスープ、カニスープがあったり し, します、で、今回注文したのはこのソフトシェイプランプですね。 円でですす、ねえー、すねね大体 1, 円ぐらいです結構いい結構しますカニちゃんがこちらはあ12万本かあとは蒸しカニの爪だったりたまりんと漬けにしたあのカニの爪カニの塩炒め蒸したカニるまるいい値段しますよね3400円あとはねカニ内で。 牛肉とポスター、あげたちのニンニク、深いで す, ね, りいいです ね, ただね、あとはドリンクもちゃんとありまして、こんな感じで、コーラン、セブンアープシー、アイスコーヒー、水、ココーナッーツ、あとミルクコーヒー、オレンジジュース、あとビールも置いてありますねで、愛媛県、タイガービール、ババ バ, バ、3種類です。 ビール100円ですからね。安いです。まあメニューはこんな感じです。以上でいいです。じゃ、まずはじめにチャーハンが届きました。パラパラなチャーハンですね。で、うん、す。ごいんですよ。逆側見ると。針、うん、がめちゃくちゃ入ってんすよね。でも身がでかいんですよ。すごいです。結構ボリュームありますね。 でもまあ、他の男性だったら、これ1人、ぺロっといけちゃうんじゃないかなと、お腹空すいてれば。じゃあ、カニのチャーハン、これから食べてみようと思いますでは、あ, あ, あげてみます。 油で炒まってるのがあるんですけどそんなに油っぽくないですで味付けも塩辛いとかそういうこともなくバランスがいいですね色がカニターハンバーンで今回はこんな感じですではですねソフトシェルクラブカニの唐揚げですねの紹介になりますちっちゃいカニで殻がすごい柔らかいソフトシェルだけあるのでそれを揚げたものになります の割にはなんですけど、1個結構でかいんですよ。スプーンサイズ見てもらえばわかるんですけど、このスプーンサイズとかは？でですもうすぐ何個入ってんだろうな。12の3の4の4つですね。うま、ん、そうかな、じゃあ食べてみたいと思います。最初は何もつけないで食べてみたいと思います。いただきます。 スケジールにある程度されてるみたいなんで、ね、無料で花嫁旅行紹介料以上としようと思います。えっ、ー、と2軒目来ました。カニがすごい置いてありますいやあ、生きてますねブぐブぐぶっこますよ。これほら。これは食べ物ですね。これは羽毛とゃいですか、ね？ちょっとお店中入ってみたいと思います。 のお店のメニューすも日本の表記ありま4か国語の記載です。 最初のお店のカニーンと比べると、ボリューム的にはどうなのかな、ポンポンかな、同じぐらいのボリュームかと思います、で最初のお店と同じように、カニがですね、すごいでかいの、こんなでかいんですよ、がっつり入ってますよね。 お米どんな感じかっていうと、お米は最初のお店と同じ感じで、ほら、すごいほろほろです、う色味はなんか、最初の水店よりかはこっ ち, の方がちょっと白めですね、じゃあちょっと実食をしてみたいと思います。<笑> したいいと思います最初のお店の方と比べるとこっちの方がサクサクというよりかはカリカリな感じですね見た目が多分食べてもそんな感じだと思うんですけども変わってみるとすごい最初のお店より硬いですよ、ね、個数も12の344つありますまあ個数は変わんないですねこちらの方は試食してみたいと思います Thank、oh. you. 唐揚げ、天ぷら、カニの天ぷらに至っては、最初が本当に衣が天ぷららしい、で後の方は、めちゃめちゃカリカリよりのサクサクの感じの衣でしたね、個人的には、後の方が好きだったかなーって感じもするけど、最初のお店でもいいかなっていう時も、多分ん基本的にあると思うんで、まあ、これは本当に好みです。 で、チャーハンに至ってはそんなあんま大差ないですねでも味付けで言ったら最初の方が味濃いめであとのお店の方がちょっと塩っ気がちょっと気持ち少ない気持ち好きなと言っても本当に味薄さっていう薄さじゃないですなのでまあ大差ないと思いますなんかネット上で見るとカリカリの方のが好きですみたいな人が結構多いんであとの TREE194 の方が人気かなってまあインターネット上だとそちらの方が多いみたいです じゃあ以上でカニ専門店の2つの専門店の味比べのご紹介は以上になります最後までご視聴いただきましてありがとうございますいろいろベトナムの動画掲載しておりますのでこれからベトナム旅行に行きたいいろんなお店ちょっと行ってみたいなっていうので行く前に下調べとかしたいなっていう方はぜひともチャンネル登録の方をよろしくお願いしますでは以上ですじゃあまたバイバーイ